どうも、石川です。はい、これより、登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、北関東ブロックの群馬、茨城、栃木の、えー、2020年度の過去問の解説について始めていきたいと思います。過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。はい、それでは、えー、問い61番ですね、えー。見ていきましょう。はい。 風邪薬に含まれる次の鎮咳成分のうち、麻薬性鎮咳成分と呼ばれ依存性があるもので正しいものはどれでしょうかというところで、はい、ここから第3章始まってまいりましたね。はい、どうでしょうかできましたかはい、えー、答え見ていきましょう。問い61、えー、答えはですね、5番が正解となります。はい、えー、こちら、えー、1234、えー、それぞれありますけど、この1234に関しては、こちらは非麻薬性の 侵害成分でしたね。はい。なので、5番のこのコデイン、コデインリン酸塩。このコデインというのが麻薬性で、えー、依存性がある。そして、モルヒネと同じ基本構造を持っておりました。さらに、コデインに関しては、年齢制限がありましたね。覚えておりますでしょうか。はい。コデインはですね、12歳未満は使っちゃダメですよというものがありましたよね。はい。なので、えー、このあたりのところですね、忘れないようにしといてあげてください。大丈夫でしょうか。 はい。では、次行きましょうか。では、え次、問い62番です。風邪薬に関する次の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。A なんですけど、発熱、咳、鼻水など症状がはっきりしている場合には、風邪薬、っこ総合看望薬が選択されるのが最適ですよと言っておりますけど、えこう はっきり、ね、鼻水がものすごく出てるよとか、熱が出てるよとかっていうのが、それぞれがはっきりしているのであれば、それぞれの症状に合わせたもの、例えば熱が出てるだけ、ね、咳は出てないとか、鼻水が出てない、熱が出てるだけということであれば、解熱薬を使ってあげてくださいね、ということを言っておりますので、A は誤りとなります。それぞれの症状に合わせたものを使ってあげましょうということで、総合看望薬は不適当というような形になります。 はい。では、そして次 B は正解。そして C。えー、風邪薬は風邪の諸症状の緩和のほか、ウイルスの増殖抑制や体内からの除去を目的としておりますよとなっておりますけど、違いますね。えー、風邪薬はあくまでもその諸症状ですね。鼻水を止めたりとか、熱を下げたりとか、そういうことを目的としておりますので、ウイルスの増殖を抑えるとか。 あとは、除去していく。そういう働きはございませんので、C は誤り。ということで、問い62は1番が正解でした。はい。では次行きましょう。問い63番です。次の表は、あるゲネズ鎮痛薬に含まれている成分の一覧である。ということで、これ、なんかこういう問題苦手ですよね。なんかちょっと、あーって思っちゃいますよね。そう。でも、こういう問題がですね、これからやっぱり、 少しずつ増えてきます。えー、もちろんですね、あの、このトールカムエサ制度始まった、あの、かなり初期の頃からこういう問題ありましたけど、えー、こういった、えー、実技的な、こう、現場的なね、えー、内容がですね、これからもどんどんどんどん増えてきますので、ぜひぜひこういう問題にですね、あの、こう、毛嫌いせずにですね、チャレンジしていただきたいと思います。はい。ということで、下熱鎮痛薬に含まれる成分の一覧ということで、エテンザミド、えー、それからアセトアミノフェン、それからアリル、 イソプロピル、アセチルニオソ、無水カ面えー、なんかいろいろありますね。はい。ということで、えー、正しい組み合わせはどれかということで、はい。答えはこちら。4番が正解ですね。4番が正解となります。A、エテンザミドは痛みの発生を抑える働きが、えー、作用の中心となっている他、えー、な, なっている他のゲネ鎮チン痛成分に比べ、痛みが神経を伝わってくるのを抑える働きが弱いよーとありますけど、弱いんではなく、 強いですよね。なので、他のゲヌツチン痛成分とちょっと働きがエテンザミドに関しては違いますので、えー、こちらにも書きました。ねゲヌツチンツ成分、エテンザミドね、他のものとちょっと違いますので、えー、ぜひぜひそのあたり気をつけていただきたいと思います。さらには、エテンザミドに関してはありましたよね。年齢制限もこれもありましたね。えー、15歳未満絶対 でしたっけいや、違いましたよね。15歳未満でも限定条件がありましたよね。水筒、ね、えー、水暴走だったりとか、あとはインフルエンザにかかっている、えー、15歳未満は使えない。それ以外だったら使える。だから、えー、水暴走、インフルエンザにかかっていない15歳未満だったら使えるということになりますよね。えー、このあたりのところも十分に気をつけておきましょう。はい。そして、えー、その次行きましょう、えー。B は正解。そして C。 C は、無水カフェインは、中枢神経系を刺激して頭をスッキリさせる。そうですよね。そして、疲労感、倦怠感を和らげることが目的とされています。そうですね。そして、鎮痛作用には関与していないよ。違いましたね。そう。何かというと、この鎮痛作用の増強、ね、効果をですね、こう増強させていく。要は、ゲネズ鎮痛成分のこの鎮痛作用をこう増強していく、えー、補助していくような役目がありましたので、関与しておりますので、C は誤り。 はい。そして、D のアセトアミノフェン、無水カフェイン、テンザミドの組み合わせは AC 処方と呼ばれますよ。ということで、はい。AC 処方ありましたね。特に皆さん気をつけてください。A はこれ何でしたっけもう一回見ていきますよ。A はアセトアミノフェンの A ですよね。はい。ここをアスピリンって引っ掛けてくることもありますので、そんな問題に引っ掛 か, からないようにしておきましょう。はい。ということで、 B は正解。なので答えは4番が正解でした。はい、では次行きましょう。という64番です。ゲネズ鎮痛薬及び頭痛に関する次の記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。A は正解。そうですね。それから D ゲネズ鎮痛薬は頭痛に対して症状が軽いうちに服用すると効果的であるので、 予防として発症する前から積極的に、いや、ダメですよね、えー。予防的に使っていくことは好ましくありませんので、B、誤り、えー。それから C は正解。そして D、気境等は体力中等度以下で、えー、手足が冷えて、肩が凝り、時に溝落ちが、えー、傍慢するものの頭痛。それから、えー、頭痛に伴う吐き気、嘔吐。しゃっくりにテキストされていますよ、とありますけど、いやー、これ違いますね。 これ何かというと、ちょっと前に書いてみました。気経灯はどんな時に使うのかというと、えー、喉が腫れて痛いとか、あとは咳が出るとか、ね、扁、え、桃、ー、炎とか、そういった、えー、特に喉が腫れているよと、そういう時、そして痛いよという時に気経灯をよく使っていきます。はい、なので、えー、そんなところの目的なので、なので、しゃっくりに使えますよと、えー、書いてありますけど、しゃっくりというのは、こちら、ご主流灯ですね。もうしゃっくりと書いてあったら、おわと。 ご周頭だなと。ね、えー。そういう感じでリンクさせといていただきたいと思いますので。なので、しゃっくりときたらご周頭ね。えー、ご周頭は体をすごく温めてくれる役目がありますので、えー、そんなね、えー、冷えてる時にはしゃっくり出やすかったりしますので、そんなところ、ちょっと押さえておきましょうね。はい。よろしいでしょうか。はい。ということで、えー、問い64番は1番が正解でした。 では、次、問い65番です。ヒスタミン及びヒスタミン成分に関する次の記述の制御について、正しい組み合わせはどれかということで、はい、問い65番は答えは1番が正解でした。A、B、正解ですね。ここはちょっと飛ばしていきますよ。そして C、抗ヒスタミン成分を主役とする、催眠、えー、ごめんなさいね。えっ、ー、と、いいのか。催眠、えー、改善薬。睡眠改善薬ですね。えー、催眠じゃない、睡眠ですね。睡眠改善薬は、えー、慢性的な 慢性的ないや、違いますよね。そうですよね。あとは、妊娠中にしばしば生じるとかね、妊婦さんね、使うことはダメですので、なので、C はここは誤りとなります。ということで、こちらね、問い65番は1番が正解でした。はい、では次行きましょう。問い66番です。はい、答えは3番が正解ですね。3番が正解です。眠気を防ぐ薬と、その成分に関する記述の整合について正しい組み合わせはどれかということなんですけど、まず A です。A。 眠気防止薬には眠気を抑える成分として、チアミンが配合されておりますよ。チアミンは違いますよね。ビタミンでしたね。チアミンって何にビタミンでしたっけいけますか皆さんどうですか はい。<笑>いきましたね。そうですよね。ありがとうございます。ね、そうですね。ビタミン A でしたよね。はい。なので、えー、ビタミン A、チアミンがこれ、不足すると、いや、モーションになりますよ。というようなところですね。ありましたよね。思い出してあげてくださいね。はい。で、えー、じゃあ、この眠気を抑える成分として、えー、どういうものがあったかというと、例えばカフェインとか、そうですよね。ジュース脳を興奮させていく働きがありますから、そういったところがね、該当してくるかなと思います。はい。 えー、なので、B、A は誤り。そして B もで誤りですね。カフェインは、腎臓におけるナトリウムイオンの再吸収促進があり、尿量の減少をもたらす。そうですね。えー、こちら腎臓、腎臓のところで、えー、特に尿細管というところで、水分とか。 あとはミネラル分の再吸収をもう一回体の中に取り込んでいく。そんな役目が私たちの体にはありました。第2章のところでぜひ復習していきましょうね。はい。そして、今回ここではナトリウムイオンの再吸収を促進するよ。促進するよっていうことは、これはおしっこが出にくくなりますよね。体にまた水分もう一回取り入れていく。水分とかナトリウムとかもう一回取り入れていきますから、おしっこは出にくくなる。だから尿量の減少、そうですよね。でも、よく考えてくださいよ。 え、カフェインが入っている飲み物をいっぱい取りますと、え、なんかおしっこしたくなるっていうことがありますよね。そう。なので、カフェインは尿量増加していきます。そうなんですよ。尿量増加。だからこの尿量減少でなく増加です。さらにナトリウムイオンの再吸収を促進ではなく抑制していきます。要は体に水分やナトリウムをあんまり取り入れないよと、取り入れなくさせて、そしておしっこをどんどん出していく。そんな役目がありますから、はい、ここナトリウムイオンの再吸収、 促進ではなく抑制。そして尿量の減少ではなく増加というところですね。しっかりと確認していきましょう。はい。そして C は正解。ということで、問い66は3番が正解でした。はい。では次行きましょう。問い67番です。めまい及び鎮運薬に含まれている成分に関する次の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、問い67番はこちらは3番が正解ですね。はい。まず A なんですけど、ジフェニドールは、 胃粘膜への麻酔作用によって、オート刺激を和らげて、とありますけど、ジフェニドール違いますよね。ジフェニドールは、抗めまい成分として出てきましたね。そう。なので、その、どんな働きだったかなというと、えー、前提神経のところの調節をしたりとか、あとは内耳の血流を改善していく。あれそうですよね。そう。D の気絶がそうですよね。 D, 網のソ測光サイチル。これも誤りなんですけど、内耳になる前提と脳を結ぶ神経の 調,、ね、調節作用のほか、内耳への血流を改善していく。そう、これがジフェニドールの記述になります。そう、なので A の記述に関しては、えー、麻酔作用って言ってますので、これ網のソ測光サイチルの記述なんですね。なので A と D は主語が逆です。 集を逆にしてもらえれば正解となりますので、そんな問題となりました。はい。ということで、問い67番3番が正解となります。はい。では次行きましょう。問い68番です。小児の勘及び小児の勘を適用症とする小薬製剤漢方処方、製剤に関する次の記述の成功について正しい組み合わせはどれかということで、はい。こちら答えは5番が正解となります。 まず A ですね。小児鎮静薬として使用される漢方処方製剤には、生後3ヶ月未満の乳児には使用しても問題ない。うーん、なるべく使用しないでください。ねえー、なので、えー、使用しても問題ないというわけではありませんので、えー、使用しないこと、ね、医師の診療を受けることを優先してあげてください。なので A は誤り。そして B と C は正解ですね。えー、特に C、小犬中等と出てきたら小児の肝能薬になります。はい、こちらはですね、水飴と が入っていたりするので生薬成分として入ってたりしますので、なので結構甘いね処方となりますので、ぜひ、皆さんもね、一度、こうなんか、服用していただくと、ね、なんかこう、わかるかなと思いますので、ぜひぜひね、飲んでみてください。機会があればですね。はい、そして D です。D は、よっ酸を勝利の夜泣きに用いる場合は、1週間ぐらい服用しても症状の改善が見られないとき、さらに1週間ぐらい服用を続ける必要があるとありますけど、うん、そうですね。 特に、翼館さんに関してはですね、体質の改善を目的とすることがあったりしますので、改善が見られない場合、まあ、たいですね、 あの、商人の観の薬は1ヶ月ぐらい服用していきましょうとか、そういうものになりますので、こちら D は誤りとなります。はい、ということで、えー、問い68は5番が正解となりました。では次行きましょう。問い69番です。咳止めや痰を出しやすくする目的で用いられる漢方処方制度の及び、消薬成分に関する次の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。はい。 いやーもう漢方条約厳しいですよね。でも頑張りましょうね。ここを乗り切ればね、皆さんね、明るい未来が待っておりますので頑張りましょう。はい。そして A ですね。まずはゴミ誌です。ゴミ誌は、姫めはぎ科の糸姫めはの根を起源とする省略で、えー、巨端作用を期待して用いられるよー。これ罰なんですよね。いやー難しい。ゴミ誌というのは、ちょっと前に書いてみました。ゴミ誌は、松武科の、えー、朝鮮ゴミ誌の果実を使っていきます。 そうなんですよ。なので、まあ、ごみはゴミしつながりなんですね。えー、こちら、ゴミしはゴミしつながりとね、えー、押さえていただくといいんですけど、そして、えー、巨短ではなく、えー、賃作用、えー、石を止めていく働きがあります。なので、こういったところですね。ちなみに、この記述は恩寺です。姫萩か科の、糸姫萩の根で巨炭作用があるのは恩寺です。恩寺は 何年か前にですね、えー、製薬メーカー、恩ジバブルが来まして、こぞってですね、あの漢方の、えー、こう、生薬とかをですね、使っているメーカーさんがですね、恩治のね、 製品をいっぱい出し始めたんですよ。ぜひぜひ、まだ売っておりますので、皆さんね、ぜひ見てくださいね。あの、記憶に<笑>、記憶にいいんですよ。キオグッドとかね、そういう商品名も出ておりますので、ぜひぜひね、あの、ドラッグストアに見ていただくと面白いと思います。はい、ということで、で、そして、ひめはぎか他にもあるんですね。セネガもひめはぎがかなんですよ。ちょっとごめんなさい口回ってないですね。そうなんですよ。セネガ。 セネガ、や、えー、ヒロアセネガの根を使っていきます。これも、ヒメハギ科なので、ぜひ、えー、セネガも恩師と一緒にセットで押さえておいていただくといいです。そして、両方とも巨端作用がありますので、はい、このあたりちょっとややこしいところなので、合わせて押さえておきましょう。よろしいでしょうか。はい、ということで、A は誤りでしたね。はい、そして B と C は正解です。五稿もしっかりと押さえていきましょうね。五稿はですね、咳が強く出ていきます。そして、爆問 喉の乾燥感ですね乾燥感があるときに使っていきますので、えー、使い方がちょっと違いますから押さえていきましょうね。そして D です、魔王は中枢神経系に対する作用が他の気管支拡張成分に比べて弱く依存性がないとありますけどいや、そんなことない魔王は依存性ね。 ありますので、エフェドリン入っておりますから。なので、えー、依存性ね、生じてきますので、D、誤り。ということで、問い69は3番が正解でした。はい、では次、最後ですね。問い70番です。航空咽頭薬及びうがい薬、元創薬に関する次の技術の成果について、新しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。A と B は正解。そうですね。そして C ですね。航空咽頭薬には、 気管支拡張成分や巨炭成分が配合されている製品があるよーとありますけど、うーん、ないですね。なのでこれ違うんですよなので、えー、この辺りですね、ちょっと気をつけておいてください。はい、それから、えー、しっかりとね、この辺りテキストを確認していきましょうね。はい、それから D です。えー、噴射式のものに関してはですね、航空のですね奥まで届くように息を吸いながら、 で吸いながらやってしまいますと、あ<笑>、ゴーゴーってむせちゃいますよね。そう、ハエの方にね、気管気管支の方に間違って入り込んでしまう可能性がありますので、なので、息を吸いながらではなく、えー、息を、はーっと吐きながらだったり、あとは声を、あーッとかって出しながらやっていただくことが好ましいので、D は誤り。ということで、問い70は2番が正解となります。 はい。ということで、ここまで皆さん大丈夫だったでしょうか。はい。えー、結構ですね、難しいところも多く あ, ありますので、ただ、でも、それでも基本的なところをですね、抑えているのが、ここのね、傾向となりますので、ぜひぜひ皆さん、しっかりと復習していきましょう。はい。ということで、ここまで動画がいいなと思っていただいた方、えー、ぜひ LINE アットなどに登録していただきますと、下の概要欄のところに載せております。えー、ぜひですね、登録などしていただきますと、いろんな情報も配信させていただきますし、あとは質問とかもですね、LINE の方でいろいろやりとり。 させていただきますもちろん無料ですよぜひ、えー、ご利用いただければと思いますということで本日も動画を見ていただきましてありがとうございました